はい、ということで、ニューポケモンスナップやっていきます。イエイあの昨日ね、あやちゃんがやったジャンゴ、えー、そうなんだっけ、遺跡、コロモリのあの、なんかあれが怪しすぎてね、知ってるかなやります。コロモリとなんだっけ、うん、ジラーチ。ジラーチはいっぱい取ったからいいんだけれど、そんないっぱい取ったまあ、せっかくならなんかね、いいやつを取るけど。 あほらやっぱゴルークだよ。今、上飛んでた。<笑>あれは絶対星しんだな。頑張ってね。でこの辺に。ジラーチよりゴルークでき来 た, 来たあといいよジラーチじゃなくてゴルーク飛んでんじゃないのこのこ辺で飛んでたよ。 私がジラーチ取れって言ったときに言われたときにゴルーク飛んでるって言われたもんもっと早めだってたジラーチが出てくる前にクライスタルファラーを光らせる前に出てきたてお、うんうん、邪魔。 ルグー出ておいてとやつの前に出てきてたようにすみませんああここで音盤がでちょっとスルーすれば1あっ2 あ三、3!4567 あれ邪魔邪魔えっ ?7 あ全部出たとこそうだと思いたいそういうことだと思いたいここで来るアブソルが来ないブラッキーは来ない <音声>きもっ。確か。俺の食べんのもしかして。あ、そう。え。つめ、え。つめないんかい。それより来るよほら、あそこにこの、あれ、四匹。ちょっと。あれ。違うの、何に。 え違うの何レベルがもっと上がってからじゃない、えー ジラーツあれこに寝てるじらーつとればよかったと。 ビビオンだ珍しいビビオンでも全部一緒なんだよねうんうん答えはいやだからこの森のやつがちょっとありそうでないのか ありそうで な, いなさそうで失敗してなかったのかえでもいもう 出, ら出ないまでね投げたもんね声キングが出たからね最後あのイキングな出なくなるまでコロ投げてあれだから 何もなないんだろうなでもくっついてはいるんだよね。あの子供りを取ってなんかまた点数があるのかな 3?3? その3じゃなくて星2の 3, 3か、うん、チラーチがこだいからないわからない。 らし い, ね、よしいいね。<んー>いいね<音楽>そ 路面洞窟じゃない遺跡はブルーグの飛んでる姿をってるのか い, い、ね、でも全員出たとは言ってないよね。こ、うん、ことどこがコンプリートしてるのアルバムみたいなやつになるのだ、ね、確から。し、ね、か1個は一番最初の夜。夜って部屋やいや。島ごとにやるやよし。霧。あともう1個。 いいね。大陸ごとにスタンプ。いいねね、あリクエスト達成だ。あそういうことか。あだったらマヤいい納得。と<笑>いう か, かによってだ。よかった、ね。あんな無意味でやったら頭欲しいでしょ。うん、なんかインパクト意味があるからやったら。 ゲストかということであやちゃんどこうー ん, なん海中かあとは砂漠 か, 海中 か, 砂漠かえー、あれの洞窟の中ゲンガーのゲンガーのとこあんまやってなくない あ, 海中あまあ海中のあ ツルートやってないもんね。うん。敬語ですか。海中か原画。海中か砂漠の夜。海中。行ってきます。ます。なんかね、あのー。スタミー隊。 毒クラゲとかもあるらしい し, しいサニーゴの上に、えー、と ラ, ラブカスが乗ってる姿があるらしいの、ね、お気に入りの場所らしくてねサニーゴの頭があそこにねサニーゴいんのでフラワーがあんだ、そこそうあれ光らすと集まってくるんじゃないかな集まってきたよ、ね、けど 何かあるかなサニーゴとかタブカスとかあ行くあ光る光何もない喜んでるだけ分からない<笑>あこの左ルートね早いからね 上から下に上がっていくんだけ下から上に上がっていくんだけどここじゃないよそれはここは下に行くだけでそうそうチョンチーとマーイイカの戦いがあって。 ああったドククラゲ光る光る危ない。スターミーが右に行っちゃった。スターミ ー, か, らス ー, スタ ー, ミーかな、うん、むず。あれうちらドククラゲルート、うん、あっち行けそうだね。え, え行くのあ、行かない。あっちにも行けそうだな。 たあそこね泥吐けよいい、ね、そろそろ下から来るんじゃないここだっけ ランタンランタンも光らせたらいいと思うのであっもうなんだ、さ。ったモンタインモンタインどうでもいいんだよなこれをあ右にあいばか かいるあネオランとか後ろはうーんこれパールでしょスターミンは奥でなん 当, たんないんだ当たってるよ、起きないだけであスターミンもうすぎちゃった。 ななんでスタミかい色でわかるでしょえうん、えー、スターミン3匹いたんだこれ入れてん、えー 撮ってないから多分こう映るんじゃない 何でいい、うん、ンン そ, ろそろなんな、ね、の深海もグレードで分あねを持ってもきてるんでねえっ あと二枚あランタンがネオランタン<笑>あそんな取ってるつもりなかったけどどこで取った一たチョンチチョンチのところでいっぱい取ってたから怪しいないや ね、海中もちょっと怪しいんだよね。海中と。砂漠と火。火のと、なんだっけ。溶岩のとこね。あ、うん、とゲンガーのとこ。あと氷。怪しい。 あんなに正面取ったのに。いるよく現実にああいうの確かになんかダンゴム虫みたいですよ、うん、虫水タイプなの。うん。来たこれ。まあいいかでしょこれ。うん。まあいいか中心にあ ほうまあいいから。まあ負けるな。パンパイン。を中心だけど。むずなに。あ。あ、すみ。すなの何の技だ。どっち。そうな あっ。ッングなんかちょっと覚えない これも負けるねうんスーミーは何 ?1 出てきた瞬間出てきた瞬間アイングレードルもレベル高いねねーまあいいえ、星2で勝ちどっちがいいんだろうね、ポーツ的にこっちかこっち閉っ て, てる方は取ってるよでも はい。遺跡はないんだ。なかった、ね。始めようか。いいね。いいね。ベストタイミング。 横向きでも、うんうん、ナイスタイミング、うんまあいいかは横向きで撮ってもねかわいないから向きだったらダメいいね意外にうんいいね更新した。 逆に2なんだろう、ワンタインの。寝てる姿いやー、寝ないでしょ、魚は。寝てる姿って。なあおエロの上を飛び越える瞬間でね。あそれって飛んでるやつにいいね。飛び越える瞬間は。なのかねあれじゃん、あのー、頼んでるやつ。 キ寝てるじゃん。いいね、ああ、やろうかな、最後に。公園、ね。公園。あ、ね、昼、ね。やっぱ戦うときか、スターミーの4はいい、ね 微妙だな。もう上がるから。は<笑>い、うん。<笑>なんだよ、千百六十。一匹新しいのなんか取ってれば。<笑> あ, あ、毒クラゲ取る方が良かったなね。ダメか。ああ、新しいの取れない現れない。最後に公園やって今日は終わりしようかな。そうそう。 えなんかねツイッターでね見ちゃったんあのリンゴの正体えモンガでしょ、うん、フィジョンも ね, フ ィ, ットねフィジョットもね頑張ジョもね 左側のピジョットを壊すんじゃないいるじゃんこの辺にシェイミーいなかったっけまだかでもそのピジョットをあ待ってあちっ おい買おうもう一回ていけんじゃないあそこにいるってことはもう一回いける早く投げ て, 投げてる あ, どこ行くのあビリビリしてたよ今たここにカイロスに出ないの ゼロだ夜だけじゃないえっもんがさっきからうるさいのいやなんかもんなっ左側にねいほらこいつをいそこにいるとだって小池にずっ取りに来ないじゃんリンゴだよ ああ、絶対だ、そうだわ。いないもん、ピジョット上に、木の上に。は、う、い、ん。私が、コイキングが食べられてた時、ピジョット木の上に行ったんだもん。フェラクレス行ってでも、ピジョットに当ってなかったから、リンゴ。 来るかもしれないしっささん<笑>ジョットさんんやっぱり飛ばすいよ。ここでうん、ジョットさんどこー うん難しいですね、うん、あれこれどうやって滑り出すのリンゴだった気がしなくもないけどいないし 三人のせいみたそろそろもうちょっとこっち<笑>えー、あれ来るでしょイバ バナだっけピバニー。早い。ピバニーあた、うん、早いフ、うん ピ, まあ、いいピジャット難しいね。いリンゴをうまく当てないとだ。アイモン なん星選ばない選んよ高いな。 難しい ね, しい ね, しいねじゃあ近づいてやればいいのか。じゃあダーボ使えばいいのか。確かにダーボ使えばいいのかここ。近づ い,、ね、いなくなっちゃうか。近づいたらいなくなっちゃうのかなそれか。ナイスタイミング。近づいてみるか。お。よし。ベストタイミング。 いいねヒジョットなこれはいつんでない大きさで、えーね、あれこんなにあれどうだヒジョットやってみたいなヒ、えー、ジョットチャレンジねミッションもいっぱいあってね そう、ミッションのピジョットをやりたいな。ピジョット大事じゃないけどね、うん。今は私はピジョットやりたい。はい。どっかのタイミングでやれればいいですね。はい、ということで、えー、今回の今日の曲はここまでです、はい。次回はピジョット。 頑張ります私がやった時あっという間になくなっちゃったからまちょっとここ今日見て明日以降どうする か, かあのかくれんぼってやってみましょうかということでまた見てねバイバーイ